ささんこんこににちは写真家のですどうも最初に恒例いいくつか告知をさせていただきますまず10月10日土曜日ですねアストロ・アーツさん主催の天文講座で、えー、講師を担当させていただくことになりましたもう募集してまして10月10日土曜日が星空撮影入門講座っていうことでポラリエ U を使って星空撮影のステップアップということで。 ポラリエ U の使い方とか、それから撮影方法とかテクニックとか解説する予定になっています。で、2日目ですね、10月11日日曜日がタイムラプス入門講座っていうことで、これもポラリエ U を使ってタイムラプスを撮影してみようっていうタイトルで やらせていただきます有料の講座になりますがご興味のある方は是非応募してみてください。この間告知しましたけど日本旅行さんの星空撮影会募集が始まった瞬間に結構ワッと応募がありまして待っててくれた方々がいらっしゃるんだなって本当にね思います、えー。応援いただきましてありがとうございます。まだ枠はあるみたいなので興味のある方は是非応募してみてください。 丸1日かけてですね私が星空撮影をサポートいたします、えー、宇宙に寄り道っていうのを私毎月コラム書かせてもらってるんですけど9月に見たい星空3選公開いたしました自分の観点から見た9月でこういうのが撮れるんだよこういうのを意識していつも撮影してるんだよみたいなことをコラムで書かせていただいています、えー、今の3つですね概要欄に貼っておきますのでぜひチェックしてみてください、えー、今日はですねタブロンさんの レンズブログで「タムロンマグ」っていうブログがあるんですけどもその中で私が 17-28-2.8 っていうです、ね、レンズのブログではえ星空中心でしたけども今日は昼間撮った写真もあるんでそれも見せつつブログには書いてなかったことも、えー、紹介していきたいと思いますので今日も行ってみましょう。 私、YouTube やって半年経ちますけど、今までもその、機材レビューやってますけど、レンズのレビューってね、いやったことなかったんですよ。もっとやんなきゃいけないなと思いましたけど、タムロンさんの 17-28 の 2.8 は、ソニーの E マウント用のフルサイズカメラに対応するレンズになります。 星撮るときってやっぱレンズ選びが難しいんですよ。どれでやれば星空がバッチリ撮れるのかっていうのがやっぱわかんないし、まあこのチャンネル見てる方はそうだと思うんですけど、星以外にも撮影してる方っていらっしゃると思うんですよね。なのでこの昼間も星空も両用でこう楽しめるレンズはないかなって思うと思うんですよ。まあそんな中でこの 17-28 の 2.8 はですね、まさにそういうレンズでした。低予算で昼間も夜も いいい感じででれるっていうレンズだったんですねソニー使ってる人がこれから星撮りたいんだけどって相談もらったら真っ、まあ、先にこのレンズ進めますねこのぐらいおすすめのレンズですレンズを選ぶ基準っていろいろあると思うんですけど光学メーカーに勤めてたもんでレンズのことってそれなりに勉強してきたわけですよレンズの小型化手ブレ補正オートフォーカスこの3つは基本的に レンズの画質を劣化させる3大要素だと思うんですよこのレンズの枚数が多くなればなるほどやっぱ画質って劣化するっていうかそのレンズの中をこう光が通るたびに光量だったり画質だったりっていうのは落ちていくんですよねなのでこうレンズ枚数は少ないっていうのが理想なんですけどただやっぱりこうユーザー目線としては。 オートフォーカスもあった方がいいし手ぶれ要請もあった方がいいしもちろんレンズはちっちゃい方がいいと根本的に画質の劣化とメーカーさんは向き合っててユーザーが求める機能を入れつつもなるべくなるべく画質が落ちないようにコーティング頑張ったりとかレンズ設計をこう頑張ったりとかしてもう企業努力ですよそれで、えー、私たちの写真 がよく撮れるようにっていうふうに努力してくれてるわけですよね。それから、えー、F2.8 のレンズがホイスルの撮影では必要になります。基本 2.8 でもうはっきり言いますけど F4 のレンズじゃダメなんですかって質問よく言われますけど F4 のレンズはもう使い物になりません。にせんはい、特にズズームレンズの、F4、の F4 素同士のレンズって周辺像い、e、いレンズって多分私当たったことないですねあんのかもしれないですけど少ななくととも私は使ったことないです、まあ、なんで F4 がダメかっていうと適正露出を得るためにシャッタースピードとか感度とかを設定するかっていう話になってくるんですけど仮にね F2.8 で、えーまあ、自分のカメラでは感度6400限界だなと。と感度 6400F2.8 でまあ 適正露出が出るとそれが F4 になると30秒になるわけですよね倍の露出時間がかかるんですカメラの性能によってはもっと露出時間かかるでしょうしあとは、まあ、日本国内でも夜空の暗いところ行ったりとか海外に行ったりとかねそういうところに行くと感度 6400F2.8 の30秒っていう露出でも露出で も, 出でも適正露出が出ないぐらい 暗い空ってあるんですよ、えー、と星空空が美しいいっっててうんんでですすね暗あるよそうなった時に F4 だと1分かかるんですよねで次に出てくるのはあのー、露出時間が長くなると星がこう背になってしまうっていうなのでなるべく露出時間は短く済ませたいわけですよね、まあ、そういう考えのもとレンズの F 値を考えるとやっぱり、ね、F4 はねありえないんですよなので F2.8 のレンズを選ぶっていうのが基本になってきます でできればズ、まあ、ズームレンズだと使いいやすいですよねえ私が星空の撮影始めた時はズームレンズで星空るなんてもう考えられなかったんですよね単焦点じゃないといい画質が出ませんよっていう話だったんですけど最近はすごくいいズームレンズが出てきてるんですね単焦点あるあるなんですけど撮影した時に余計なものがねいろいろ入っちゃってそれを構図からカットしたいんだけど できない、まあ、こっち行くとあれあるしこっち行くとあれあるしみたいなそういうことがあるんですけどズームレンズだとそれにちょっとちょぴっとだけズームすればそんな余計なものがない構図で撮影することができるってことであすよね、まあ、ズームレンズだとそういったメリットがあるんですけどただねズ ー, ムレン ズ, ズーム域が広すぎるのはだいたい良くないんですよ。ほどほどのズーム域 星空撮影で使えるレンズっていうとだいたい広角端一番ワイドに撮れるのは 15mm やっぱ欲しいなっていう感じですよねズームした時はだいまあ2 8ミリ前後3 0ミリぐらいあるといいなっていう感じなんですよレンズに、レンズ的に無理のない設計というかマイナス要素をなるべくカットしていくのが こちら撮影に向いたレンズを選ぶ基準なのかなというふうには思います結構ねこの辺複雑なんですよちょっと前置きが長くなりましたが、えー、タムロンの 17-28-2.8 のこれ最初見た時はですねあ大丈夫かなっていう印象でしただってめちゃめちゃちっちゃいんだもんこれすごいちっちゃいんだもんうんとこれとえー、私が普段使っているレンズを集めました ハムロンの1530のねシグマの14の 1.8 っていう意味ですねちょっと今私修理に出してこれあの大概機でお借りしてるんですけどフジフィルムの8から16の 2.8、まあ、こういう感じで見てくださいよこれこう並べるとすっごいちっちゃいんですよこのレンズでさっき言ったそのレンズの画質を悪化させる三大要素のうちの一つ小型化が入るわけですよね でまあ、手ぶれ補正はないですけど、オートフォーカスが、まあ、一応ついてると。まあ当然ですよね。で、えっ、ー、と、ズームレンズですけど、17から28のレンズなので、ズーム域としては結構狭いですよね。まあ、ズーム域が狭いのは、まあいいなという感じで、まあとにかく本当にこれ星取れんのかよっていうぐらいのレンズですよね。ほら。全然大きさが違いますからね、これね。このソニー用のレンズで、この、 ズームレンズで F2.8 のレンズって何やるのかなって調べてみたんですけどあんまりないんですよね、まあ、このレンズの他にソニーさんから1635の 2.8 っていうのがありますねでシグマさんで1424の 2.8 あとソニーさんでえ新しいズームレンズありましたね 1224mm の 2.8 ソニーの E マウントで使える開放 F 値が 2.8 でズームレンズっていうと この3つしかないんですよ。まあ、単焦点レンズも除いて、F4, ズーム F4 のえズームレンズも除いてとていう状態ですね。2.8 だけ見てます。値段的には断、まあ、トツでお安くなりますね。どうしてもこのね、高いレンズが多いっていうのが、まあ、このジャンルのね、えー、難しいところっていうか、あと、重さですね、やっぱポイントは。重さは、 これがででダントツで軽くなる、まあ、小型軽量っていうのがまあメリットかなとで、えー、と最短撮影距離ここ結構私は大事なんですけど、えー、最短撮影距離が、えー、タムロンさんの 17-28 の 2.8 が 19cm かなり寄れる広角なんですよね、まあ、こうやって見ると、まあ、タムロンさんがどのターゲット層に合わせて作ったのかなっていうのは ななんとなく分かる感じですよねやっぱりその入門者向けで10万ぐらいで、まあ、こういう高単価で大口径で大きいレンズが多い中ですごく小さめで作っているっていうところですねでこのレンズですね実際使ってみてあの思ったよりもずっと良かったんですよもっとダメなレンズかなって正直思ったんですよねちっちゃいからさこんなちっちゃくて大丈夫かなって本当に思うんですよすごくよくてよくできてるレンズでした タムロンさんの、まあ、企業努力っていうんですかね、凄まじいなって本当思ったんですけど、星空にも使えて昼間も使えるレンズだったんですよ。で、あの、まあ、タムロンマグに書いてあることは、えー、ちょっと、えー、省きます。タムロンマグの方もぜひ目を通していただいて、で、ここからは実際私が撮った写真を見せて、ね、それの解説をしていきたいなと思いますんで。